ははい、いおはようございます。こっちのテレビと敷地のとこに放置してあったやつがあってここに持ってきたんですねでこれをと処分考えてたんですけどで処分テレビとか処分するには何かリサイクル料金とかを支払わなきゃいけないらしくてであと郵便局に持って振り込みをしてで直接聞き取り所に持っていくと。 結構安く引き取れるみたいなんで、家電量販店だとか倍ぐらいになるような形だったんで、なんで、郵便局で振り込んで、で直接持ち込みするような形で処分していきたいと思います。はいえっとこちらの、えー、っと黒電話なんですけれども、これ、なんかリサイクルショップで買い取ってくれるっていうことらしいので、持ってってみようと思いますいくらになるか楽しみです。 はい。